おはようございます。なおきです、えー、今日は、えー、7月の24日日曜日ですね。いやー、なんとかね雨が上がってくれて晴れて良かったですね。はーいで、今日はですね。あのー、まあ地元と言います。かねえ。ここ十勝の北の方ですね。えー ほろ上志幌を越えて、えー、ぬかびらの方 の, 方の方に、ね、行ってこようと思います。えー、っと結構ね、ね北海道ツーリングで見てる方も多いんですけども三、えー、国峠の、まあ、ちょっと手前、まあ、こちらから言えばなんですけどにあるタウシュベ橋梁ですね。 はい、そちらを見に行ってこようと思って、えー、走らせております、えー。タウシュ別橋梁へのあのー、見方と言いますから、ね、見に行くための方法というのがまあ2つあるんですけどもまあ、2つというか何ていうかな？うん、まあ1つはあのー、大きなあの三国峠に続く道の途中の展望台からね。まあ、遠くなんですけども、そちらから見る方法と。 えー、もう1つがその、まあそこダムになってるんですけどもその山側、ですね、林道を走って行って、まあ、近くから見る方法とありましてでその林道をね、走って行って、えー、見てこようかなと思ってますで今までそちらに行くためにはですね、あのー、なんだ入場ゲートみたいなところに鍵がかかっておりましてそこを開けるための鍵をね うんうん、借りてこなきゃいけなかったんですね、うんえー、今年からそのカニを、ね、借りる方法が変わりまして、えー、まず借りれる場所ですね場所が、まあ、道の駅上士幌ということで、まあ、行きやすいところではあります、こちらに変わりました。で、えー 鍵自体あの、1日の個数が、ね、限られておりまして、えー、1日 10, 10個しか貸し出ししないと、しかも、かつ1個の鍵につき、まあ、1人みたいな感じ、1人なのかな、うん、バイクの場合は1人みたいな感じで、ねえー、書いてあったんですけども、だから仲間と、ねえー、行こうってなったときは、2つ分借りなきゃいけないってい う, うんことになるのかなと思ってるんですけど、車の場合はどうなんでしょうね。 まあ車1台につき1個だとすれば、まあマックス何人、マックスというか、4、5人でもね、えー、行けることにはなっちゃうんですけども、でかつ、その鍵を借りるために、えー、1000円の協力金ですね、えー、環境維持のためのじゃなかったかな、えー、協力金がまあ1000円かかるというふうに変わりまして。 でその紙の借り方もウェブ予約だけだったはずですね、電話とかでは借りれなくて、まあ、ホームページみたいなところから、まあ、借りれるようにフォーム、入力フォームもありますので、そこにまあ入力していって、借りる予約をするという形になってました、えー、買う種別以外にも、あのまあ、走ってるとね、チラチラ見かけるんですけども、 えー、古い国鉄時代の橋ですね、えー、そちらがいくつか点在してますのでその辺もね見ながらちょっと回ってこようかなと思いますいやー雲が張ってきたけど大丈夫かな今日晴れ間が出る予防なんだけど他持ってきてねえぞ左方向です 目的地は右側です道の駅上到着ですあれなんかあんまり人がもっと何もいるんかな早くでもう行ったのかな ということで、えー、無事にタウシュ別給料へのー入り口、系統の鍵をね、えー、借りてきました。うーん、ただ天気がね、こんな感じなんで、なんか午前中はこんな感じのね、雲が厚い予報になってました。午後になると少し晴れてくるかなーっていう感じなので、 まあ、どこかでちょっとね、えー、時間潰しながら行ってみようかなイエイイエイイエイよいしょカポンッはい第3音更川橋梁 が、えー、第3音更川橋梁と、はいえー。ということで今のが第3音更川橋梁ですね。で、えー、引き続きまして、えー、次の第4音更川橋梁へ行ってみましょう。 いやー川もねちょっと緑がかった感じでうんいい感じに見えますねただおそらく青空広がるともっと綺麗に見えたんだとは思うんですけどね多分、んまれるポイントがないんだよねはい おそそらくそれが第4ってことなんだろうな目的地は左側ですお疲れ様でした、うん、この状態から見るとなちょっとここは写真撮るのもあれだねポイント的にないんだなえー、っとあそこでちょっと朽ちてるのがそらく第4音吹川橋梁跡うんなんだと思います ま口、あ、じゃってるからな、まあ、観光でも何でもないんだろうけどもで、えー、次の場所へ行きましょうまあね天気よくならないなで、えー、次の目的地にしてるのがあれここのダムに行きたかったんだよな展望台どうやって行けるこそこからもあれあっちからも行けたんじゃないの こんなかたりから上がっていけれそうはいとこれを左ほうほう一応こそろうのかな だけだところ来たな。はい。ここが、えー、ぬかびらダム。およそ300メートル先。右方向です。で？ああやっぱりこの先は行ってないのか。っには。 ということでこちらはですね、えー、ぬかびらダム、うん、展望台ですねうちのダムの上行けるのかなと思ってたら行けないということでうんやっぱりここも青空だね南東に進みます欲しいのはあれもしかしてこの上があるってこと南西に進みます およそメートル先うう、左方向ですでもまあいいや<笑>興味のある方は上にもどうぞで次に行くところが糠平、えー、の町中ですね温泉街糠平温泉のあるあたりにその中にもその 今度は音を音け顔ではないんですけどもお別の橋梁跡地跡がね、えー、あるみたいでしたそちらに行けるのかなそっちから左方向ですどう行くかわかんないですけどああここか えー、っとこれ<笑>もうここがぬ<笑>かびら川橋梁ってことああそういうことですか<笑>いやこういうのを見に来たんじゃないんだけど<笑>下に降りなきゃこの橋は見えんってことか、えー、そうですか 平川通り。 ほっとっと大股だな。 おだいぶ青空も出てきましたね。